皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2023年3月2日、第10回アストルティアナイト総選挙がいよいよ開幕しました。予選を突破したのは誰なのか、運営推薦枠で登場するのは誰なのか、気になって夜しか眠れません。今回の目玉はやはりプキラスでしょう。バージョン4のキャラに、また新たな声が追加されました。 Twitter の噂によると、フクラスの声優は門脇舞さんではないかという説が出ているみたいです。こしのさて、今回の候補者紹介が終わりました。これはつわものぞろいで、誰に投票すればいいか悩みます。すごく悩んだ結果、今回はユシカを全力応援することにしました。ナジリンが優勝しているのにユシカが優勝していないのは、やはりあれだからです。 そして、ベルジュの師匠は誰なのか問題について、新たな証言が出ました。なんと、過去のナイト総選挙に出場していたそうです。早速、スイーツゾーンに乗り込んで、過去の参加者リストを眺めてみましたが、これはもう確定情報が出たということで良いのではないでしょうか。そうです。皆さんが予想している通りです。ホステイルでファイナルファイナルアンサーです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。